演舞開演どうも私のつれづれなる日常演舞さんですよねはいというわけで本日はこちらチャンネル登録よろしくお願いしますこ<笑>ちら業務スーパー牛乳パックスにほうじ茶ラテプリンを食べたいと思います牛乳パックスにそしてさく新ブレーズ久しぶりに食べますね相変わらずのこの日をすごいですねでちょっと ぷるぷるしていますねどんな感じ で, ではいただきますほうじ茶の香ばしさがぷるぷるとした食感がもに口の中にふわっと広がってきて甘さ控えに大人の味わいのプリンです さっぱりいただきそうです。このままでも十分おいしいのですが本日はここにこちらのな、ね、からシリアルを加えてみたど、プリーンにシリアルをちょっと混ぜるの大変そうですけどやってみたかったんですけどねこれではまずはこちらのコーンフレークからいってみ思います。 ではいただき ま, すまずは甘いコーンフレークをうん甘さがまた違っていいなそして次は甘くないコーンフレークこちらは。 甘くないので食感だけをしっかり楽しむことができますねプリンの甘すぎなさとよく合う食感を加えたい時にいいですねハニーシリアルさっきの2つに比べるとちょっと下かなハニーって言われに甘さがちょっと足りないような気もまあ王子ちゃだプリンも甘すぎないタイプなので甘さ甘さにならない分はいいかもしれませんね チチョョココリングチョコレートが濃厚でもほうじ茶だては喧嘩しないこれほんとすごいですねそして忘れちゃいけないほうじ茶だてプリンしっかりあっさりとした甘さで大人にも楽しめるスイーツですねまた新作出てきてほしいなこれ絶対食べますよいずれのシリアルもプリンと合わさると ザクザクした食感をプリンに加えてくれてまた違った味わいがありましたねそしてそれぞれのシリアに出いてるすがまず、はあ、こちらのシュガーホーンフレークは表面にまぶされている砂糖の甘さが程よくてプリンとかまた違った甘さでお互いを邪魔しないで引っ立たかっていましたねそして次のこのこーンこの。 無糖コーンフレークは甘さが全くないので純粋にザクザクとした食感を楽しむことができましたプリンに限らず何にトッピングしてもそのトッピング先を引き立ててくれそうですねでこちらのハニーリングシリアルハニーとよりれはちょっと甘さが足りないかなでもプリンと合わせるとそれはちょうどいい感じになってきましたなので単体で食べるときはちょっと甘めの商品ものをかけた方がいいかもしれないですで こちらのチョコリリングシリアルこちらはチョコレートは結構濃厚でほうじ茶と合わさるとまた変わった味わいがありましたねチョコレートがあってほうじ茶があってそれぞれがけんするかと思ったら意外と合っていたそんな感じですどれも美味しかったですなの で, で今回シリアルについては一括でこちらの点数させていただきます そしてプリンの方はこちらの点数とさせていただきますさっぱりプリンスーパーのパック商品美味しいですのでちょっとシリアルはまだ1つあるのですがこれ以上にやるとお腹の方がなのでこちらのシリアルはまた日を改めて食べたいと思います「七福神参り薬の神やどこいるのか薬の神様が必要なんでしょうか?」っていう聞き込みもありますが